やっぱ暗いね、ここだとね。ちょっとね。うん、いや、あと俺の気持ちも暗いんだけどな。<笑><笑>はい、どうも、水溜りボンドです、お願いします。ね、セカンドチャンネルです。<笑>いや、もうね、何いや、びっくりしたよ。携帯をなくしちゃう。<笑> 3月1日ですよね。そうです。で、2月29日だから、<笑>通信制限が解除されるって、リップめっちゃ来てたんですよ。うん、いや、俺もね、<笑>考えたよ、その。<笑>通信制限って結構面白いう。うん ポイントじゃん。僕はこの一ヶ月間、うん、そのカンタの通信制限は俺らの面白いじり、ね、面白いイジりだったけど。二人でよく話した。俺いろいろどうするか考えてて、三、うん、月二日ぐらいにまた同じ企画やるっていうのも考えた。面白いな。<笑>赤ちゃんっていうやつだな<笑>、うん。じゃあ普通に携帯なくしって<笑><笑><笑><笑><笑>。電車にや。 いや、僕もいや昨日再生ボタン持ってたじゃん持ってたねあれ絶対なくちゃいけないって思ったのでかんだは昨日バッグ2つだったねだからねそううん <笑>, 笑えないんだよ今回ちょっともう一個エピソードあってあの昨日もそれは解決したんだけど駅員さんにさ「あのなくしました」って言ったら、うん「身分証ありますか?」って言われたの、うん、免許なかったのあるはずなのに、うん、<笑>どういうこといやだから免許なくしてたのよ<笑> あるかなと思ってカどうしよっか電話してもいいけど一日経ったんですよ、昨日からなんでちょっと電話かけてトセイがあるよカセイがいらねえ。ちょっと頼むね、そういうとこカお前、マジで無くしたいや、でも絶対あるはずでしょ、この辺にえ、そっちつカいや、いや、いや。いや き, ついきつい、きついセカンドチャンネルでもそれ違うって<笑>ちょっと待って普通に俺ら、ね、<笑>席めっちゃ出るし お忘れ物なんですけど、はい、月日いです月<笑>携帯スマホで黒色で中が赤色なんですよ。はいはい 知っ本当に<笑>悲しいだろう<笑>ありそうな音楽にした方がいいだろういやもうお別れのでそうだよね、うん、ありませんでした<笑>やるやつじゃない<笑>言いやすいようになっててその人そ優しいもしもしはいお待たせいたしましたただいま確認取れましたの で, <音楽>しいですか佐藤寛太です よかった<笑>いや、<笑>日本いい国だよそう、ね、本当にトバチ当たったと思ううん、なんの昨日パソコンの調子悪かったとかトあ、ったのトアンドロイド無くすとかトい<笑>ふざけすぎた二月だった<笑><笑>いいんだよ急に来てないそれでいいんだに三月始めよそれでいいんだ よ,、ま、だ よ, い, い, んだよ<笑>いいか。それでいいんだよ<笑><笑>はいはいはいまたね